マサチャンネルをご覧の皆様こんにちはマさチャンネルのマサです今日はですね CB650 パールの冬装備ということでですねこちら電熱の電源をですねバッテリーから取りたいと思いますでねこれも充電もできるようになっているので納車時って結構メーターの設定だったりとかいろいろやるんで ちょっとバッテリー弱まっていることが多いので充電も、ね、しちゃいたいと思います。 六角で止まってます。マイナスの方から外しますで。そのまま組み付けていきたいと思います。この辺から出すので、ちょっと後ろ向きにねコードをいくようにつけたいと思いますね。 ここれはこの隙間から出したいと思うんですけれど、まあ、またがった状態でここに電熱のカプラんが来るので間違って降りちゃってもこの辺で止まるんですよねなのでこのくらいは出しておきたいかな一応長さをここで設定したので えー、とねこのままだともしもの時にバッテリーからこ直に引っ張られる可能性があるので途中 の, このフレームのところにバウンドでしっかり固定したいと思います。 ここで、ね、結構テンションがかかっても引っ張られないので、大事だと思います。<音声>では、ね、まだ使わないので、お茶に置いてしまっておきたいと思います。 以上、CB650R 冬支宅でした。